皆さんこんこにちは貝塚息吹の剪定については以前ナンバー74でもご紹介したことがありますが今回はまた別の現場での例をご紹介したいと思います。今バックで流れているこの辺りはとても日当たりの良い場所に生えていますが左の方に行くに従ってお向かいの家の影になって少し日当たりが悪くなっています。 日当たりの悪い場所では頭頂部だけがツンツンと長く伸びて下枝の方はあまり芽が出ません剪定の仕方としては上の方は強めに切り戻しをし下の方は軽く切り詰めます上の方ばかりが濃くならないように上下のバランスをよく見ながら剪定するのがコツです上の方と下の方での手の入れ方の違いをご覧いただきたいと思います まず最初にお隣側を先に剪定しますなぜならお隣側は出っ張らないように強く切り戻す必要があるからですより強く切らなければならない方を先に切ってその後こちらの庭側から濃さを調整していきます作業としてはこのように伸びた新芽を中の方に切り戻すわけですけれども 枝先を切ることばかりに集中してはいけません切ろうとした枝が内向枝や越境枝などであったら付け根まで辿ってちゃんと付け根で切りますこの枝は向こうの方から来ている越境枝なので手を伸ばして付け根で切りますこういう不要な枝を見逃してしまうと無駄に茂ってしまいます先ほど申しましたように 頭頂部の方は特に強めに剪定することを心がけてください枝先だけを詰めるのではなくなるべく下の方の葉っぱのあるところまで切り戻します 浅いところで切らずに切り戻せるところを探すなりなるべく下の葉っぱのあるところへ切り詰めるなりしますこの場合は切り戻しています残った枝を葉っぱのあるところで切り詰めます積もっている枯葉をよく払い落としながら無駄枝を抜いていきます頭頂部においては 特にこの枝抜きは重要な作業ですちゃんと枝抜きをしてから枝先の切り詰めで整えます 交差枝や絡み枝をちゃんと抜いてから枝先を整えます前回の貝塚の動画の時に説明しましたけれども貝塚いぶきは強い剪定をするとすぎっぱというチクチクした葉っぱが生えてきてしまいます ですから忌み枝は細いうちに処理しなければなりませんまた太くなった忌み枝を切ればスギッが出るリスクは生じますけれどもそれを理由に忌み枝を切らないという選択はありえません忌み枝の除去を先延ばしすればするほどスギッが出るリスクは高まるからですスギッが出てしまうからとか穴が開いてしまうからとか 言い訳をして、意味枝を切らないのはナンセンスです。何年先送りしても、意味枝は所詮意味枝です。枝先の切り詰めは数があって大変です。丁寧にできれば良いのですが、急いでいる時はこのような切り方もします。でも、このような時でも、なるべく刃先を切らないように。 軸で切るようにすると仕上がりが綺麗です急いでいてもこのように軸で切りたいわけですどのようにハサミを使うのかというとこのように横向きにハサミを入れずに斜めにハサミを入れますこれはちょっと熟練が必要ですが 刃先をあまり開かず狭めた状態で突っ込むと軸が捉えやすいです。 お隣さん側の剪定が終わりました。庭側に回ってきました。あ、ちょっと過ぎ枝が出ていますね。過ぎ枝は正常なところまでを切り取ります。過ぎ枝もこの程度の段階ならそれほど痛くありません。こんな風になってしまうと結構痛いですし見苦しいですよね。まあこのぐらいはしょうがありませんよね。 スギっぱになりかけている枝も早めに取っておきます。毎年手入れしていても枯葉はたまりますね。スギっぱになりかけている枝です。 時間があれば枯れ枝も丁寧に取りますこの枝はちょっと遠くから来ている越境枝ですね 先ほどちょっとお話ししましたけれども先を急いで目先ばかりに気を取られているとこういう意味枝を見落としてしまいます先に付け根で落としてしまえば仕事が完結するのに枝先に気を取られているとこのように剪定を始めてしまいます散々いじってから後でこれはいらない枝かなんて 元から抜くようでは無駄な手間をかけたことになってしまいます意味枝や不要な枝の枝抜きを終わらせてから枝先をいじりましょう頭頂部はかなり強めに切り戻さないと程よい濃さになりません杉っぱとの駆け引きですが 最後に枝先を整えます。 枯葉をふるい落としながら上から下へと剪定していきます。 枯れ枝は残しておいても意味がないので時間が許す限り取ります枯れ枝が多くなるとそこに枯葉も引っかかりやすくなりますから なるべく取りましょう剪定をする前にこのようにあらかじめ古る刃をある程度振り落としておくと作業が楽ですまたハチの巣などがある場合もありますので危険が予知できます 先日ご紹介したこの腰の弱いクマデを使うと枝を傷めたりすることもないので良いと思います爪が柔らかいので枝を折ってしまったりもしません一見乱暴に見えますが大丈夫です 枯葉を落とすだけで結構すっきりするんです枝の流れも見やすくなりますさて下の方の剪定についてですが下の方はあまり強い新芽は出ませんがそれでも枝の分岐はどんどんしていくので適度に切り戻しをしないと枯れ枝が増えてしまいます特に下に垂れ下がりすぎている枝は切って枝を軽くします 枝先の切り詰めは上の方ほど神経質にならず、ちょっとラフな感じでも大丈夫ですすでにお隣さん側は切ってあるのであまり透かしすぎないように濃さを調整していきます 上の方と下の方の切り方の違いを簡単に図で説明します貝塚の頭頂部の場合は他の多くの針葉樹などと同様に芯になろうとする立ち枝がたくさん出ますこれらの上に行こうとする樹勢を 横向きの脇枝に切り戻して樹勢を逃がします絡み枝などの忌み枝を整理すると枝の間に適度な空間が生まれます 次に下の方ですけれども下の方はだらしなく垂れ下がった枝が増えてきますのでこれらを整理します出過ぎた枝先を軽く切り詰め 枯れている枝を少し整理すると枝自体の重みが軽くなり少し枝が上に上がりますもともと木の下の方は枯れ枝も多く空間が空いていますこれに対して樹幹の方は枝数も多く強い芽もたくさんあってかなり混み合っています 下の方と同じようにとまではいかないまでも時間に空間を作ることを心がけ頭でっかちににになならないよようにうううままくバランスを取るようにしましょうさて現場に戻りますがもうこの後は解説はいらないと思いますのでお時間のある方は眺めていってください。 you、mm -hmm. 取れましたね。終わりにしましょうか？ご視聴ありがとうございました。